覚えてないわ入っていいいやこれ入ると青に入るんか回復さんきつすぎるでしょ 今何体なんるの？ゼロゼロ。あ、いや、人数人数。なんぼだっ。六五。六五か。結構まだいるな。いや。<笑> R. T. A. ずっと見てたわ。それかか<笑>え、何の R. T. A. ですか。マリオ R. p g です<笑>。マリオ六四<笑>、マリオ六四、間違えた。な知り、知じゃね。ええー、そスーパーマリオ六四。も世代ですよ。ろ、R. T. A. で、RTA、一番面白くない、マリオ六四。マリオ六四、マジ面白いですね。いや、六四は面白い。<笑>めっちゃ<笑>、ね、えげつない達人、ね。 六葉って結構やばいんだよな。ゼルダとか。マリオ六葉。ハートはやめるよ。五十嵐待機しとったから行くわ。どういうこといや、こっち側もう、なんか待機してくれてたから代わりに行くわ。 なるほどねでも愛が入ることによってやだやだあれえ負けんって誰じゃ負けんイばラしじゃないよ誰とかちんて<笑>誰とかちんてって言われてるわ<笑>面識ある 壊れないのか今のヒット数で硬いなそれ誰今の LF う, うまいなトムチンか誰も来ない俺の味方どこ行った ういうことやてなやるせんぞ酒井な米あやば。<笑> どうかし昔の癖が出てるのがマジ勘弁しろやばい今んとこまだレンブラなんで今のでえマジでトカチンって誰かわかんないんだけど え勘弁ししゃべったことあるお前あ、この人あれカタカット俺始めましてかもしれないていうか本当に負けんいがれじゃなかったっけ<笑>あのアカウントあそういうこと いや、なんか、イガラシっぽくねえなと思ってたんだよね、今日ずっと。そういうことか。イガラシじゃなかったらイガラシっぽくねえわな。<笑>当然の真理に気づいた<笑>。<笑>知らない。 やばい、後ろから大変な男たち男たちが来てる何をしてんの分かるでしょ何いいな どう責められたら悪いのかわからんのになんでそこを守らないのマジであまりはいいかなと思って 1-1 したらもうあっさり入るわけ 1-1 するんじゃな い, いやこれ面積に勝てそうな気するんだけどな ありっすね、<笑>ああ、いや回復参加。<笑>そりゃ仮定は。<笑>本当だ。これだねれ。それは無理だわ。これ仮定は。バカじゃないのでは。<笑> えー、俺じゃあフィジック粘着化するわこれちゃんと出るい<笑> 後ろから来られてるじゃんなんというウ<笑>ガル誕生祭開かれてる<笑>ウガル誕生祭ツイートするしかないな <笑>そういうことそりゃそうだから兄貴ああそうそれがいいないけるだろう 何 いやー、緑の文字多すぎるでしょ。これ回復。アイス<笑>ルガル単状態だ。間違いない。この動きは<笑>。バースデールガル。やばい。何の剣だ。誰だ。スケルとか。ユーネル。ユーネルガル。<笑> うわー最悪突っ込んだところに台風出てきた。 まもうダメだ死んで終わった<笑>人が減りそうなおっ減らない減るか減らないいいですねいいですねいや回復多いのやばいやマジでちょっと危険すぎるね<笑>回復原因になってるやばいな 持って都合はないかな